日常演舞の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらスターバックス柄今年も出ましたハロウィンの紫パープルハロウィンフラッシュチームとハロウィンケーキを食べたいと思いますうん紫ですね去年は紫芋でしたが確かさらに紫芋をパワーアップしています果たしてどんな味なのかそれ気になりますねちょっと毒々しいですけどそれではチャンネル登録よろしくお願いします ではまずはケーキからおお中からドローってちょっと見えづらいんですけど裏づれ印ソースが出てきてますではいただきます去年の紫の形とはひと味も二味も違うよー うですね、紫色が増しただけではありません味がずっと強くなってきれになるな甘いそれとも苦いさらに まろやかさも入っていたり甘さがしっかり口の中に広がってきたりしてしい こ,、うん、こういうハロウィンのイタズラならむしろ大歓迎ですよ私は、うん、もっともっといろんなものを食べたりしていきたいですねそれでは今回は s i x 様でした まずこちらのショコラケーキの方はチョコレートがかなり苦めで、ね、ラズベリーの甘酸っぱさをうまく引き出していましただから温めたおかげでさっくりといただけたんですがちょっとソースが溶けすぎたかなと思いますてねもしかしたら温めない方がいいかもしれませんでこちらのハロウィンフラッチーノは去年のスターバックスのリンンからお芋感が 同時期に発売されたタニーズに負けた気がしていたのですが今年はかなりパワーアップしていますねもう飲む瞬間が紫芋の優しい甘さが人の中でふわーっと広がってきて氷の冷たさとともに感の中を癒してくれました。うん だんだん涼しくなってきますけどやっぱりフラペチーノはまだまだ美味しいですねまあもうすぐちょっとラテにしようかなって思う時期になりますこの辺で、ね、今回はなんといってもこのフラペチーノの紫芋の味わいがとても強くて美味しかったので大文句なしの代表として6点とさせていただきましたご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです M